夏の壁面飾りの背景としてチョークとパステルを使って夜空に輝く銀河と夏の大三角を描いてみました背景は群青手前の山には黒の色画用紙を使っています黒い四つ切り画用紙を斜めに手で破ります細い方を重ねて 同じ幅になるように破って調節します真ん中が低くなるように合わせたらセロテープで2、3箇所仮止めします裏返して白っぽく見えるところがあれば破り取ってくださいできた山影を台紙より3センチぐらい下にずらしますそして山際を 赤っぽいチョークがソフトパステルでなぞります一旦山影を外しなぞった線より上に夕焼けの残像に見えるよう色を重ねていきますこのソフトパステルはオイルを含まないもので今回初めて使用しました山際の線より上にチョークやソフトパステルの色を 重ねていきます指で下から上に伸ばし、グラデーションを作ります色合いを見ながら、これを繰り返していきます 途中で山影を置いてみて、足りないところは描き足します。山際のグラデーションができたら、図鑑や写真を見ながら、銀河を点々と描いていきます。白を中心に、さまざまな色で点を描いていきました。 その点を一旦筆でぼかし、さらにその上から点を描いていきます。だいたい銀河ができたら、小さい星を点々と描きます。夏の大三角の位置を決めて大きめの丸を描いたら、周りにそれより少し小さい星を描き、指でぐりぐりとぼかします。 夏の大三角は強調するために十字に輝きを足しましたチョークやオイルを含まないパステルはこのままではこすれてしまうので定着スプレーの代わりにハードタイプのヘアスプレーを全体にかけます手前に山陰をノリで貼り付けると山際がほんのりグラデーションになって見えます。 山の手前に緑系のパステルで葉っぱを描いていきますその間に黄色のチョークで点を書き指でぐりぐりとぼかしてホタルを表しました最後に草の上にもスプレーをかけますスプレーは飛び散るので 必ず周りに養生シートなどを敷いてください。これで出来上がりと思って壁面に貼りましたが、思ったより星の輝きが沈んでしまっています。結局、白の図工クレヨンとオイルパステルで星を描き足しました。銀河は全体の流れをはっきりさせ、所々濃淡をつけました。 夏の大三角もなぞって、より輝いて見えるようにしました。画用紙に書くなら、山際のところ以外は、最初からオイルパステルを使うといいです。この上に笹や飾りをつけると、7月の壁面がいい感じにできそうです。